東京恵比寿連でございます連長大阪真由美さんをはじめ40名の皆さんです東京恵比寿連は1998年に渋谷区で発足しました本場徳島の全床阿波踊り人の心と技を目標に日々練習に励んでいますまた日本伝統物価の全床という目的を掲げ ボランティア活動にも積極的に取り組んでいます明るく元気に楽しく最高のえりす顔で踊りますご声援よろしくお願いします<音楽><音楽> Thank <laughs> you.